はいおはようございますラスカルでございます本日は八王子に来ておりましてようやくですね僕もちょっと長かった髪を切って たたんですけれども切ったばかりなのにセットをしてないといいととうことは本日チャレンジメニューでございますしかも全力系<笑>。本日ね訪れたお店はもう僕の目の前に見えてはいるんですけれども中華そば松葉さんというラーメン屋さんに来ておりまして僕もねちょっと動画を上げるのが遅めではあるので公開するまでに他の方も来てるかもしれませんが昨日ですねゾウくんなんかも来ているみたいでしてめちゃくちゃねやばいチャレンジメニューが 誕生したということ で, で僕もねインスタ等で拝見をいたしまして早速お店の方に挑戦しに参りましたでこちらのお店さんですねこんな感じでメインは中華そばとなっているんですがそれ以外にもこういった辛いメニューだったりとか担々麺あとは油そば、まあ、がっつり系もねあるお店なんですけれども今回挑戦していくメニューがこちらのバック食麺ということで総重量 5kg あるんですけど基本的には制限時間が40分ただこれ見える プロの方は25分ということで今日はですねこちらの超でかいチャレンジメニューを制限時間25分で挑んでいこうと思いますもちろんね5キロで25分ってめちゃくちゃ難易度高いのでえ今回はねタオルを巻いてガチの<笑>チャレンジに挑んでいこうと思いますそれではね早速、えー、店内に入りましてラーメン作っていただきまして挑戦していこうと思いますよし とということで、例えばですね店内の方に入っておりましてすでにね注文の方はが完了しておりますがメニューはね到着したらすぐに食べれるようにあらかじめ今回のチャレンジメニューの説明をさせていただきたいと思いますえ今回いただく爆食麺なんですけれども総重量が5キロ味が塩か醤油選べるんですけれども今回僕はね塩を注文させていただきましたで今回のメニューの方はね具材スープともに完食簡易でクリアとなりまして制限時間が 普通の方だったら40分で、プロのの方だっっったら25 5000分でで料料金が5000円とななててておおりりままして成功の場合は無料になっておりますで今回の塩なんだけれども、味変アイテムにね、梅干しご用意いただくみたいなんですけれども、その梅干しは完食しなくても OK だそうです。まあ、ちょっとね、ガチチャレンジなので、味変とかもするかわかんないんだけど、余裕があればね、え味変しながら、楽しみながら楽しめるかな楽しみたいけどね、祝<笑>いでいこうと思います。ということでですね、えただいま爆食 6面到着いたしましためちゃくちゃでかいですえっ、ー、と画面で見るよりも多分 1.5 倍以上でかく感じると思います、えー、ちょっとね出来立てをね食べていきたいと思いますので早速挑戦に参りたいと思います<音楽>、えー、今ね25分設定させていただきましたんでじゃあチャレンジよろしくお願いしますお願いします5、4、3、2、1、スタートー、はい、いただきますいただきますちょっとガチでいくぜこれは あー塩だれを打ったうん、まっあ煮干し感すごいなうんうん、まうん、まいけどこれ急ぐもんじゃないですねめっちゃ熱いですね<笑>うんうま、ん 煮干しの香りも強くて中華そばっていうはうまみがあるんだけど見てもらうと分かる通り油の層がすごいから多分ねめちゃくちゃ冷めないと思うあ熱いちょっとチャーシューいっちゃうかあーうまい やらかいってなりすよ。<笑> うわこれやばっ もう10月じゃねえや9月も後半で秋がね来た感じしてきたけど、うん、熱々すぎてまた夏戻ってきた感じ<笑>鈴木8位は<笑>うん。 熱すぎて水めっちゃ使うわ。 なんかスープ飲めないんで具材が切っちゃいますね具材入ってるとちょっと飲みにくいんでごめんなさいね<笑>うん this.、Yes. 鶏っぽいっすね<笑>きつっースープがきついっすねこれ、うん、<音声>同じ量の麺だったらいけるないけなかった<笑>スープきつ、うん、えー、ということでですねチャレンジ結果としては失敗ということで<笑> いやあの久々に、ね、ラーメンのチャレンジ挑んだけど、汁もやばいわ、最近ね、チャレンジしてなかったんで、それもね、余計あると思うんだけど、やっぱりね、汁いっき飲みするとね、うってくる、<笑>ちょっとね、自己理想になるというか、お腹的にはね、多分限界ではないんですけど、全然、ただ、スープをね、一気に飲み干すっていう技術がなくなってる。<笑> <笑>味自体はねめちゃくちゃうまいスープも入化しておりまして煮干しの風味もしっかりと効いておりまして今回はね塩だれでいただきましたが醤油もね絶対に美味しいと思いますんで、まあ、ぜひねあのチャレンジする皆様は醤油でね挑戦してほしいなと思いますしお店さん自身はねえっ、ー、と塩の方が結構推しだったりもするみたいなのでぜひ皆さんもね塩の方でも、えー、挑戦してみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございました、はい、この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、えー、またですね最近のサブチャンネルの方の活動も行っておりますのでぜひ そちらもチェックし て, みてください今後ねちょっと僕の方はチャレンジを増やしていってまたお腹のパワーを戻していこうと思いますそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね